それではではすね、お世話になりました民宿からです、ね、およそ先今、出発をいたしまして、えー、本当はですね、島一周で一番走りたかったところがあるんですよ、西武林道ってい、ね、う世界遺産に指定されているその森林の中をですね、唯一走っている道路があるんですよ、そこを、ね、走りたかったんですけども、なんと。 昨日日のの段階で今日の通行止めが決定しております雪でですね、なので、もうそこは諦めるんですけど、実は、ね、そこを取らないと島一周ができないんですよ、なので、ちょっと厳しいんですけど、その西武林道の手前までちょっと行ってみたいかなと思います、でその間に滝が2つあるんですね、トローキーの滝というのと、センピロの滝、千尋って書くんですけどね。 この2つをとりあえずは見ていいきたとと思いますとりあえず道路も大丈夫そうだし、えー、この先一時停止です晴れてい る, 晴 れ, てる 晴, れ晴れ間も出ているのでただ、気温がですね今2度ですで宿のオーナーさんに聞いたら、えー、こういうことは78年前にあったということでした、まあ、ごく稀にありますということなんですよねもちろんねあの屋久島 の, その高い山ですね 焼き過があるところ、縄毛過ぎのあたりは冬は雪は積もってます積もってるんですけどどんどん積もるっていうわけじゃないんですよね今もね、ちょっとねみぞれのようなものが降ったり止んだりとかしてる状況ですで今日の夕方の便で帰んなきゃいけないんですけども午前中の便はですね全て欠航しております夕方も場合によってはやばいということみたいですけど、まあなんとかなるんじゃないかなってい う, うそれだけですね 現在時刻は、9時12分です。あ、ここが唯一のモスバーガーだ。これよくね、情報として載ってますね。夜遅くまでやってるの、あそこしかないみたいですね。逆杉ランド、逆杉自然館っていうところがですね、登山口の入り口になるんですよ。縄文杉のですね。そこは今日は通行止めになってます。ほとんどがね、こんな感じの、街を外れるとほとんどこんな感じの道なんですけど、 なんかね、やっぱりちょっと南国だけあってなんか木がちょっと違うのとまあ、皆さん気づいたと思うんですけども枯れてね、何もなくなる葉っぱがなくなってる木がないんですよね関東とかは茶色くなってあの枝だけになっちゃうじゃないですかそういう木が一個もないですなんかねこの家の前とかもねなんかちょっとこうヤシの木っぽいのが生えてたり広葉樹なんですけど葉っぱ落ちてませんね 人口がね1万3000人ぐらいいるらしいんですけれどもやっぱねこう見てると空き家が多いですねやっぱ離島の宿命ですかね佐渡にいた時もね空き家がやけに多いなっていう感じがしたんですけど本館の里単館の里これだこれですね このポンカンカンに止めてくださいとなんかタンカン売ってる失礼しますタンカン売ってるところですねそこからこの看板ですねポンタンカンの駐車場に止めてこの坂をですね降りていきますね で歩いて5分ぐらいでで到着すするようですいやー、花咲いてるよ、この時期に、今日は寒いけどね、あ滝の音が聞こえる、なんか直接海に落ちる滝は、全国で2か所しかないって書いてあったんですけど、本当ですかね、あのあなんか落差はね、6メーターぐらいしかないみたいなんですけどね。 お写真ポイントあー、なんとなく見えるけどちょっとここから見えない展望台まで行きましょう危険箇所があります、かしこりましたよいしょ、おお、すげー うおーすげえうおーすげえそうか昨日は雨と雪が降ってるから増水してるんだしかしこの海の緑さよすげえんかたまにウミガメが見えるっていうふうに書いてあったんだけどウミガメはさすがに見えね え, 見 え, ねえなこれそしてこちらが見えるのかなああちょっと見えないけど 海も見えますねなんと皆さん東シナ海ですよ、東シナ海、へこれはね、ちょっとなかなか分かりづらい場所にありますけど、まあ、なんかの山、それから赤い橋、そしてトローキーの滝っていう、この3つのコントラストが素晴らしいですよ。 次ですね千尋の滝千尋の滝と書くんですけどもね千尋の滝へ行きたいと思いますここからねわずか10分ぐらいでたどり着きますよしうわーすげえ道行くのこれほらすごい これ、みかんなんでしょうね大きさ的には普通のみかんなんだけどないやー昨日の風でだいぶ落ちちゃってるねかわいそうだええー、他にも滝があるよ竜神の滝ええー、まあとりあえず千ロの滝行きましょうか千尋の滝 いやー、かなり奥地に入ってきますね駐車場になってるんですね立派な駐車場がありますあ、お手洗いとかもちゃんとあるおなんか流れてるよなんだえー、なんだ 屋久島岳参りへえんか結構大事な神社ということなのでゲジベイは屋久島の山に住む妖怪なんだへえ 私たちに悪意は持っていないということですね。ありがたいです。うわ、すごい。すごい。これはすごいよ。ほー岩です。岩。結構ね、こうなだらかな岩に。流れてる、なんかね、ダムみたい。 この岩もすごい不思議だねこの川が千尋の滝から流れてる川千尋橋って書いてある。 また違うわ。また違う滝だわ。竜神の滝。いや、音がすごいんだよ。音がすごいです。千尋橋。うおどうですか 音がすごいうーおーいやーこれもすごいね川になってんだよねそうだね こちらで川で流れていてますねもちろんねそして東シナ海といやき綺麗だなよかった晴れて最高だわー次はですね大古の滝大川の滝って書くんですけども大古の滝と読むらしいんですねこちらもね非常に有名な場所になります でその間ね、海岸線を走っていくんですけども、いろんなものがありますとりあえずスルーして、大古の滝まで行きたいと思いますそしてその先が、西武林道っていう、ね、唯一、世界遺産の中を走る道路になってるんですけども残念ながら凍結のためにですね通行止めになってるんですよただ、今もう11時11分そして、 到着するのが11時半から12時ちょい前ぐらいになるのでもしかしたらですよワンチャン解除されている可能性もあるのでとりあえずその通行止めになっているところまでは行ってみたいと思います今日ね、ね風速6メートルから7メートルぐらいあって昨日はさらに、ね、風速10何メートルあったんですよ、ほとんどの、ね、飛行機とか欠品になっていてい欠航になっていてですね今日もめっちゃ強いんですけど 見てください大荒れですしかし、綺麗ですね地元のねサーファーの方も結構いらっしゃってて白いね砂浜と緑色のブルーの海すごいね。 向こうの方はもうさらに緑ブルーに見えますね東シナ海なかなか壮大ですねもうちょっと先に行くとねウミガメのね産卵地域みたいのもあってそこもちょっと見たいと思ってるんでとりあえず行きましょうここですね大湖の滝と書いてあります Google ナビの案内とは違いますね 駐車場ですねあ、ちゃんとトイレもありますねこちらが駐車場になっておりましてここねトイレかと思ったんですけど障害者用でトイレはねこの坂の下にあるようですのでまあ、帰りに寄りたいと思いますではね早速大湖の滝行ってみたいと思いますけどもちょっとね上の方が見えるのよやばそうだよこれ大清流だ めっちゃ透き通ってるあんなに雨が降った次の日にこんな透き通ってるんだからねすごいよねおお落差8 8ル日本の滝100000おおこの滝うおすごいようお見えてきたすごいこれはすごいしかも滝に結構近づけるから すごい、ね、うわしかもこのなんだこの森林がなんだこれなんかちょっと違うぞ本州となんだろこれすごいなジャングルっぽいね森林が動きた動きたうおこれはすげえよ これはすげ え, えさらに近くに行けるのちょっと行ってみようかいやこれは今まで見た滝で一番すごいかもこんな近くに来て見たことないかも滝ってうわすげえであそこに人がいる あ, あなんか2つに分かれてんだね どうでしょう、近づいてきましたよ足元悪いですけどね、なんとなく近づけますねうわー、これはすげー 今ね大古の滝のトイレですね、こちらに来てまして、でこちらがね、大古の滝から流れてる川ですね、もうめちゃくちゃ透き通ってます、で植物なんですけど、今ね、1月の後半なんですけども、これ広葉樹ですけど、全く葉っぱは落ちてないですね、何の木だか、僕はちょっとわからないです、こんな感じの、何の木なんでしょうね。 でシダ植物がやっぱり雨が多いからだと思うんですけどたくさん生えてますこの辺とかもねシダですよねなんだろうあの木もなんか幹にボコボコがある本州ではあんま見たことないですね そして、このね、丸い葉っぱのこれをよく見ますね。一応、枯れたこれはなんだろうね、なんかのつる植物ですね。で、これはススキだと思います、本州にもありますね。 まあ、道沿いにこうやって至って普通にシダが生えてるっていうねそういう感じですねあの奥にある木とかもなんかちょっと本州と違うよねなんか形が違う気がしますこれはツバキかツバキがもう終わりですけどねツバキってこんな冬に咲くんだっけ ってことは、これも椿の葉っぱなのかな、ね、どうなのかちょっとヒントが合わないけどこの葉っぱは椿ですかなんかこんな感じで、ちょっとね本州とは違う木や葉っぱですねここですね、屋久島灯台こちら行ってみたいと思います およそ9 0 0ル先目的地付近ですおおまもなく目的地付近です。 鹿児島県に現存する唯一の明治期灯台ということが書いてありますね。さあ行ってみましょう。明治に作られてるんですね。いやでもこれもったいないな。これ上からねコンクリートしちゃってるけど、もうこの辺も完全に明治の時に作ったやつなんでしょうね。点灯百年。平成八年に点灯百年経ってるってこところですね。 いやー立派ですしかも古いああ本当に昔っぽいねこれえこれは中は入れないのか明治28年12月に着手翌29年12月13日に完成した大型沿岸灯台であります灯台はレンガを主体とし要所に 三陰石を廃して建造されておりますということですねほうめっちゃ立派よこれ明治30年1月10日このままでしょうね本当に平成8年に100年ってことはそっからまあ約30年も経ってない けどまあ120年から30年ぐらい前の建物ってことですよね立派だねお外に行けるぞよいしょおお<笑>すごい すごいです。うわ、大荒れだね、さすがに。いろいろ島が見えるけど、何がなんだかわかんないけど。真っ青ですね、海が。いや、すごい。ちょっと一周しましょう。 こんな感じになってますね。で、正面に戻ってきました。長田川ですね。ここを渡ったあたりが、もうそうだと思います。もうあそこ、ちょっと見えたんですけど、もう真っ白のね。 砂浜が広がってますね。二画面のトイレがありますね。わあ、すごい、真っ白だね。 およそ700メートル先、目敵地付近です。ここに公園がありますね。休憩トイレここにありますって書いてあるので、ここでちょっと見ていきましょうか。 ここですね、永田田舎浜ウミガメ産卵地というふうになってますね。これは全然違うな。<笑>はい、口の選ぶ島が見えますね。口の選ぶ島、上真っ白だね。ここからはですね、白い砂浜が見えないので、まあ、ドライブしながら…あここそうですね。 まちょっと左側にね、綺麗に見えましたね。この辺がウミガメの産卵地になってるんでしょうね。本当綺麗なね。砂浜でしたね。あ、ここか。見えるかな。ここにちゃんと駐車場がありますね。ここにね。 海亀上陸日本一って書いてあるんですねなんか駐車場とトイレがあるところがあるんですよそこから砂浜に行くとこれですようわすげえ真っ白だすごいうわめっちゃ風強いけどうわめっちゃ綺麗だ これ雨に濡れていますからね濡れててこのようですようわめっちゃ綺麗だうーわ大荒れださすがにこの風だとすごいここにね日本一なんか日本の日本で産卵するウミガメの なんかほとんどがここで産卵するらしいんですよねはあすごいそして口永良口島と<笑>ずっと見えてますね 続きまして夕日の丘展望台行きたいと思いますおよそ500メートル先目的地は左側です目的地は左側ですここです ね, ここですね夕日の丘展望所一里川って書いてあるのかなさあどんな展望を 見せていただけるんでしょうかもうね、砂浜じゃないのよね。これ、ね、ちょっと東屋的なのがありまして、はい、こんな感じですね。はい、何の変哲もない海なんですけど、夕日の丘って書いてあるだけあって、夕日が多分めっちゃ綺麗だなと思うんだよね。ただ、夕日でも今、何もなくてえ、曇っているので、とっとと行きましょう。 <笑>はい、行きましょうそれではですね夕日の丘展望所こちらですね夕日じゃないと全く映えないということが分かりまして<笑>次がですね東シナ海展望所というのがあります続きましては東シナ海展望所ここから5分ですね行ってみたいと思いますでさっきのとねほぼ変わらないと思うんですけどね とりあえずね東シナ海、まあ、東シナ海も さ, さっきから見てるんですけどね、もしかしたら何か違うものがあるかもしれないのでね、屋久島の1日ドライブガイドみたいなところには、必ず夕日の丘展望所っていうのが、ね、出てきますね目的地は左側です、先ほどと、先ほどと同じ気がしておりますが。 とりあえず見ていきますか東シナ海展望所ということでねかわいいウミガメさんがいますねさあどのような展望を私に見せていただけるんでしょうかやはりねこう吾妻屋みたいなのがいましてさあどうでしょううんいいですねー<笑> まあ多分夕日がめっちゃ綺麗なんでしょうねまあ東シナ海というところですねそしてずっと見えている口の選ぶ島というところですねやはりですね夕日の時間でないと映えないですね残念ながら口の選ぶ島ここに黒島ですかで硫黄島 あ、見えますね、3つね、ほう、さあ、行きましょう、夕日の丘展望所、それから東シナ海展望所はです、ね、夕日の時間じゃないと映えないということが、ですね非常によく分かりました、まあ、どちらか行けばいいんじゃないでしょうかね、東シナ海が綺麗に見えます、どっちかっていうと、夕日の丘展望台の方が視界が広かった気がするので、 もしどちらか選ぶ場合には僕は夕日の丘の方をお勧めいたしますそして次がですね一層灯台ですね5キロなんで10分ちょっとという感じで出てますね といういわけですね、突然、ですね、一層、東大に行こうと思ったんですけど、八幡岳神社というのがあるみたいなんで、ここですね、縁結びと、それから漁業の神様だそうなので、屋久島のね、漁師の皆様の安全と、それからまさチャンネルと皆様のいいご縁が続きますように、行ってきたいと思います。じゃああ 走ってますうおやべえナビナビ怖えよしああ。はいなんかいろいろ書いてあるけどわすごい天然の祠になってるんだ配電は奥にありますということで わーすごい とね、地元の漁師さんなんでしょうね安全をね祈願する神社だと思いますさあ帰りましょうしかしすごいね天然の祠の中にあるなってね こんな感じだよね。すごいね。うわ、怖い、怖い、怖い。結構来る、結構来てるよ。よ、うん、し、走ってたろう。時間がない。ありがとうございました。 走った走った時間がないから走った結構きついぞあれはよし駐車場がここですかね駐車場がこちらですこれ見てくださいこのベンチすごくないですかハートマークで両サイドからこう下ってるからくっつくのよ勝手にすごいね すごいではですね一層灯台入り口へ行ってみましょう夏はめちゃくちゃ蚊に刺されそうなそんな道を歩いておりますおおありました 意外と遠いぞ意外と遠いんだけどああ時間がねえんだよな、えー、行きたい人は行ってください<笑>これ時間がないわ ということでですね、皆さんすいません。時間が、飛行機の時間がもうあんまないので、時間がある方はぜひ、一層灯台ですね、行ってみてください。あんだけ先っぽにあるんでね、相当眺めがいいとは思うんですけども、薬神社っていうのがあるんですよ。またね、難しい地なんだわ。このね、薬神社に行きたいと思いますね。20分ちょっとかかると思うので、 それまでねちょっとドライブみたいな感じになりますが行きたいと思います果マ丸園っていうのがねここら辺にあるんですけどねそれはねスルーしたいと思いますそれでは薬神社到着いたしましたあらがこんな感じなのあこっちか 一個鳥居をスルーしてしまいました失礼いたしました真っ白の鳥居ですねおーすごい優勝正しそう いたします ちょっと午後でね、曇っているっていうのもあるんですけども非常にね、厳かな雰囲気で失礼いたしましたそれでは薬神社から民族歴史資料館歴史民族資料館 そこまではですね、800メートル800メートル道なりです。このままですね、道沿いに行っちゃうみたいですよ。この旅のですね、最後にですね、そこをですね、見学させていただいて、それでですね、レンタカーを返して空港に向かいたいと思います。目的地は左側です。こちらですね。